はいこんにちはえー、雨がちより参りました間違いなく秋山舞の会ですえー、久しぶりにえー、この大好きなえー、八重桜祭りで、えー、踊れることそしてまあ何よりこの晴天のも下、えー、踊れることに、えー、感謝して、えー、精一杯演舞したいと思います、えー、演舞する曲は奇跡すべ、えー、ての皆様に最高の奇跡が起きますように参ります会場の皆様に 笑楽無事の夜走り出る我は何度でも立ち上がり い, いつからなかったあし年終わり y e a h つまむ思いを「輝き花で悩みの足へ奇跡巻き起こせ」「支え ありがとうございました。